市内にお住まいの皆さんどうも佐賀の畳は青畳公6代目です福岡市内はですねちょっと遠いので全てのエリアをカバーできないかもしれませんがお客さんからの熱い思いがあれば当店は伺わせていただくかもしれませんまあ時々福岡市内行っております実際ですね当店に頼みたいどうせならこういう畳にしてみたいというお問い合わせをいただくことがあり福岡市内 ほんとまあ、しょっちゅうではありませんけど年に2回ぐらい行かせていただいておりますいい畳、かっこいい畳そういう畳を望まれる方が頼まれる場合が多いです畳、襖ふすま精進当店にお問い合わせいただけると大変ありがたいですそれでは福岡市内の皆さん6代目でしたご視聴ありがとうございました